続きまして、えー、1回目の最後の曲3、3つ目の曲になります。えー、福の神を踊ります。この曲は福島県の総理曲で、えー、美し島よそこい新興協会が震災の5年後、2016年に前にするを進むをテーマにして 作,、ま、作られた曲です、えー。最近ある地震などで対した皆様の 地域の復興をいち早く願い願う願いを込めて、踊らさせていただきます。それではのりこ、構え。いいはいはい。 からやら「はよはよはにない」「や、はい、みのに目が生える」はい「こんな目はすつ、はいは」はれ「い<音> 「あっ」「かたりつくせる」「はいはいはいはい」「きずふけぽん」「きてぽん」「はんすめず」「はいはいつもおっかぽん」「ばこげんばこげん」「すごいね」「ばこげんかまやくひのきおのりはじもものさ あんたもあんたもふっとかみ 「なし 踊り子、気をつけ。世界一の笑顔で、レイ。ありがとうございました。ありがとうございました。展示場選手と踊り子大でした。二回目も、えー、旗の演舞もするので、ぜひ